ご視聴ありがとうございます。旅する物男子のバオシーンです。石垣島編、いよいよ最終回です。浅戸役山のお墓や近藤井浜にスポットを当て、竹富島の西側を歩きます。ぜひ最後までご覧ください。ちょっと急なんですよね、ここ。 えー、赤山丘設置に至るまでそうかこの赤山丘については壇の浦で敗れた平家の落ち武者がこの地を治めるとここに書いてありますねゆっくり降りましょうよいしょ早い時間帯に来たんで時間はたっぷりありますから。 猫ちゃんいた。隠れちゃったけど。で、まあ、今見ていただいているのが、赤山展望台。緊急時の避難所にもなっているみたいです。えー、シパイン150円で、パインジュースは500円で出しているそうです。ほんと、これこそまさに竹富島って感じになってきました。 民宿泉屋さんさっきまでいた名古屋の塔がものすごく小さく見えます朝戸役山の聖火生まれた家の場所がだいたいわかりました多分こっちで合ってると思うんだけどな 今進んでいる道を右に行った方に朝と薬山の聖火アートが多分あるんです。全く逆方向を歩いてました。朝と薬山の聖火アートはこちらでした。完全に間違えました。 あーここありましたありましたあった美女あさとや福山生誕の地ああ今工事中なんで中をお見せすることができないですねやめときましょう今度は島の反対側近藤井浜の方を目指してみようと思います マイヌオンなんかえらい神様が祀られてるらしいですいやでも雨が降りそうだなと思っていたんですが雨にはなりませんでしたねよかったよかった本当によかった。 こんなところに神社のような建物がありました立ち入り禁止って書いてあるから多分中には入れないんだろうな 内また見つけました近藤浜はこちらだそうです見てください集落から離れたんで位置幅が広くなりましたで、風が出てきましたねそうだ近藤浜に行く前に先にお見せした浅瀬役山の聖火が工事中だったんで しっかりご紹介できなかったものですからあさとや山の墓は多分普通に観光できると思うので足運んでみようと思います今ンドイビーチとは逆方向を歩いているんですけれどもそちらの方を見てあさとや山という女性がどんな人だったのか僕の知っている範囲でお話をさせていただいてご興味持っていただければいいなって思います。 あれだけ心配だった天気がようやく晴れてくれましたしかしこんな言い方はどうかと思いますけれどちょっと遅すぎたもうすぐお昼になろうとしてます何か記念碑的なものが見えてきましたもしかしてあれなのかなだいぶ歩いてきましたけどあさとやくやまのお墓 あれかもしれませんアイランド星のギャラリーアクセサリーとありますね多分ここでオリジナルのアクセサリーを製造販売してるんでしょうブーゲンビリアが綺麗だなで、石垣の向こうに見える建物も非常に綺麗です 役山ののがあるのはどうやららこちらみたいですとにかく行ってみようと思います集落をどんどん離れて獣道っぽい道になってしまった大丈夫なんだろうか地図で言うとこっち側なんだぞ。 アクエマの墓は本当にこの道で大丈夫なんでしょうか動画1本分ぐらいになりそうな勢いなんですけどやばいよこれ見えてきましたあー長かったここですね結構歩いたなもう少し歩かないといけないみたいです あーでもいい海が広がってるなこんな感じでそうそう「あさとやくってどんな人なのっていう話になると思うんですよ何でも、ね、1722年に生まれて1799年に亡くなっている竹富島出身の女性らしいんですよ、ね、非常に頭がよくて美貌にも恵まれてたということで そのお墓というのがこれなんですけど。<音声>ということで阿佐ヶ岳山の墓をご覧いただいてます。簡単に説明をさせていただいたんですけれども、阿佐ヶ岳山なぜ彼女がそんなに有名になったのか、僕も簡単にしか知らないんですが、役人の外女。 ななんて言ったららいいいのかかよくわです愛人とかそういった類なのかもしれませんけどその話をきっぱり断ったその一連の出来事を歌にしたのが竹富島で今も歌い継がれている浅戸屋ユンタだそうです言ってみれば封建主義の時代に自分の意思を通してなおかつ彼女を聞いた話では世話好きというか人当たりが良くて人気者だったそうです間、まあ、違ってたら申し訳ないんですけども浅戸屋久山 ちょっとでも知るきっかけになってくれればと思ってます。朝と役山の墓見てきました。で、今度こそ今度井浜行きましょう。今までこっちを進んできたんですけども、今度井浜はこの道を逆方向に進むことになります。何分かかるでしょうか。結構辛い。 この先は自転車乗り入れ禁止ということなんです確かに自転車が止まってるこの先が多分西桟橋かな行ってみたいと思いますいい海が見れるといいなそうですねここですここが西桟橋現在は修繕工事中のため中に入ることはできないみたいですでも白い砂浜 そして青い海いいですね 富島に朝7時半のフェリーに乗って来た時はお天気だいぶ心配だったんですがやっと青空に恵まれましたただ一つ口を言わせていただくともっと早く会いたかったこの青い海と青い空とりあえずもうだいぶやりたいことをやり尽くしかけてますどうやらこっち側でも近藤浜には行けるらしいです いけるらしいけど、こんな感じでずいぶん昔に死んだタンゴが化石化した感じでゴツゴツしてます履いているものがセッタだからあんまり遠ういう所を歩かない方がいいんでしょうけど、ね、一緒に遠くの綺麗な海を見ていただきながら少しでも楽しんでいただければと思います 随分と近藤浜に近づいてきた感じです下を見たらわかるかもしれませんが歩きやすくなってきましたでも程よい硬さがありますもともと生き物だったんだなって思わせるような硬さを感じますよくよく見てみるとこの砂浜に打ち上げられているのって多分サンゴの死骸なんでしょうね それが砂浜と混じって白くさせるどうやら近藤井浜に到着したみたいです波の音が穏やかでいいですねあちらの浜辺の方で皆さんが思い思いに楽しんでおられる光景が見えますとにかくこの青い海やっぱり癒されますね僕が行きたいと思って待ち続けた3年間 報われたた気持ちになりました随分と大回りをしましたがここが西表石垣国立公園の近藤園地ということで向こう側に近藤浜が広がっています。 ここは竹富島では唯一遊泳ができる浜なんだそうです。もちろん旅する着物男子バオシーン泳がないですよ。着物で泳ぐわけがない。けど綺麗な海は好きです。この海を記録映像に残し、自分自身も記憶に残して帰りたいと思います。浜辺から少し上がってくるとこういう休憩所的な場所もあるみたいです。なんかこんな風になってます。 とはこのようなベンチもあったりしますここがお手洗いのようです 分かったことですが、島にはこのようにいくつかのバス停があるんです。どう予約ということですが、使えません。お金がないので、竹富島のフェリーターミナルだいぶ向こうです。それでも歩きます。レッツゴーです。バスが出発したようです。僕はこのまま集落へ戻ります。港。 2.18 メートル集落まで戻ってきました足が棒みたいになってますが散策だけで終わるのも少しもったいない気もするので 竹富島の郷土料理をいただいてこの石垣島編締めくくりたいと思いますここが竹富小州学校みたいですね石垣とヤシの木に囲まれて確かに離島の学校って感じがしますね またお会いしましたね<笑>ジンベイクの強いならい郵便局まで戻ってきましたお腹空いた多分この道をずっと降りていけば港に行くんですなぜならばここに書いてあるのでこっちが港側です15分ぐらい歩けば行けるでしょう 石垣の上に風車やっぱり離島だからいろんなお店が早くに閉めちゃうなあの民芸喫茶マキっていうお店さんもどうやら営業してなかったっぽいですパーラがんじやさん確かに営業はしてたんですが僕が欲しているお腹を生み出してくれるものは出してなかったんで諦めますこの道をまっすぐ行けば竹富東港へ戻れるんですけれども。 あちらにですねなんか思いがけず肉牛さん見かけちゃいました丸半日かけて竹富島僕のペースで歩いてみましたできれば竹富島の郷土料理を食べてみたかったんですけども残念ながらそのチャンスには恵まれなかったんですがその代わりに時間を忘れさせてくれるような心を奪われる瞬間の多い旅ができたと思っています